皆さん、夏してますかまだまだ暑い日が続いていますが、夏バテしてないですか水分は取れていますか元気でいますか街には慣れましたか友達できましたかなんて冗談は置いておいて、夏に水分補給は大切です。でも 何かに夢中になって取り組んでいると忘れがちになっちゃいますよね。というわけでこの動画を見てたくさん水分補給してください。今回の企画はオカリスエッドが飲みたくなる文章選手権今回は15件もらったお便りのうち数作品 CM 風映像にしてお届けしたいと思います。 それでは一気にどうぞ入道雲が浮かぶ空蝉の声が止まないプールサイド君の手に収まる結露したペットボトル夏は青に満ちているオカリスエット 休憩に入った僕は、日陰へと滑り込む。水筒の茶を流し込むが、足りない。虎の子の五百円を使う気にもならず、仕方なく水道へと向かう。女子の休憩所の横を通ると、飲みかけのポカリが。好きな子に目が行く。もしかして、考えて頭を振る。暑さのせいだ。そう結論づけた僕は、 そのまま自販機へと向かった。おかりセット。眩しい。夏がきらめいている。声が空をかける。私を呼ぶ。空と同じ青をまとったペットボトルが本を描き飛ぶ。眩しさを防いでいた手にその青が吸い込まれる。 どれだけ目を凝らしても見えないあの濁りの先の君が忘れられないオカリスエット飲んだ後の唇の周りやけに甘いオカリスエット 田舎に帰ると、都会の喧騒の代わりに、虫の合奏が耳に響く。鉄道やタクシーなんてなくて、減塩が続く土手を自転車で走る。顔を撫でる風が気持ちがいいが、止まると話は別、ちょっと汗が吹き出した。自販機は目の前、お使いの釣り線を確認したら、60円入っていた。 リセット皆さんいかがだったでしょうか5つの作品、えー、紹介させていただきました私はねひと夏思いさんの飲んだ後口が甘いのやつが一番好きでしたはい皆さんねこの動画見てる間に5リットルぐらいお水飲んじゃないかなと思うんですがどうでしょうか飲んでない わけがないそれは作品は素晴らしいもので当たり前だったので、えっと、私のことが嫌いってことですかえおいおいおい聞いてんのかおいおいてめえだよてめえ今この画面見てるやつだよおいおいおい